阿蘇の自然を愛護する会竹原典雄さん写真家として阿蘇の美しい風景を撮り続ける中で自然環境の保護に携わる野生動植物の監視を続けて40年阿蘇を彩る野草や動物たちが未来永劫を存在し続けることを願っている 草原が抱えるさまざまな課題を解決するため今日も広大な阿蘇の草原や森をパトロールしているもともとちっちゃい頃からやっぱり山が好きでしたから、うんあまあ、そういう関係もあって、うんえー、仕事でちょっとよそへ行ったり、うんまあ、学校の時代はちょっと町から。 あ抜けてたんですけど、まあ、帰ってきてね、あのー、やっぱり自然が大好きだとでちょっと仕事で長崎とか行って例えば1週間もいるともう死にそうになっちゃうんです、うん、息ができなくなっちゃう空空が上上にしかなないいいんでですす青はを見とと東京一緒ね、うん、だからやっぱり阿蘇のこの原野で。 んかけでしょう、ね、で最初はねもともとカメラをやってましたので花を撮ったりやっぱり原野に行って写真を撮るっていうことが多かったもんですからそれでまあ仕事で熊本市内まで帰ってきたところでちょっと活動もできるようになったからいろんなそういうあの活動をやってるグループあたりと一緒にまああの動くようになった。 そうですねやっぱり時期で多い時は月に、えー、78日とかでまあ大体年間で、えー、シーズンがありますけど、まあ、3月ぐらいから始めて、えー、11月ぐらいをめどで大体450回。 ぐらいでしょうか、えー、あの洞窟にも2種類ありまして一つは家庭に持って帰るパターンとーこれはなかなか育てるのは難しいです、えー、土が全く違うし気候が違うしで一番問題なのは業者ですね。 いわゆる、えー、野草を販売してるガーデニング関係とかそういうところであの名前が書いてないもんですから実は DNA 見たら今は時代が時代だからすぐ分かっちゃうんですけどどっから持ってきたのかね。うん、で業者のやっぱり大量洞窟が一番問題ですよね。 基本的には僕らが回れるところっていうのは本当に限限らられれれたた部分それと限られた時間なんですよねで彼らはやっぱりそれを職業にしてるもんですから僕らがいつ回るかっていうのはだいたい想像もできてるわけですね。 うんま あ, あの量的数的には、まあ、まだまだ自分たちが見つけてないところにもあったりとかしてますがもう絶対量が確実に減って群生市がもう1箇所しかないとかそういう場所も結構ありますからそこらをやられちゃうとちょっと辛いですね。えー そうですね、この難しい問題で例えば観光に生かそうという時にどうそれをね生かしていくのかじゃあ今の野焼きをねどうやったら本当に続けていけるのかそれとやっぱり野焼きっていうのはもともと観光のためにやったわけではなくて、ね、あの生活のために野焼きをやっていたわけでやっぱりじゃあ野焼きをね しなきゃいけない理由っていうのをうまく見つけてやっぱり必要なものとしていかないとどうしてもやっぱり商売とつないでいくとうだろうそうですねあの、まあ、実はそういう希少な植物も含めてあのほとんどの植物が例えばススキもそうだし 阿蘇 の, の草原は実は森林はは保保水水力力ががあるけど保水力があの草原はないように言われてたんですねところが森林と全く変わらないだけの保水力を持ってるということは水害とか特に今の時代この災害が多い時代にとってこの草原を維持するっていうのは非常に大事なことだっていうふうには考えてますね。 一番難しいテーマですよね。うん、うん、何でしょうね。やっぱりあのちょっとお話ししたけど、やっぱり体内にいるのと一緒でしょうね。うん、dna の話と一緒で、やっぱり自分連綿と続いた人類の歴史の中でやっぱり一番。特に日本人はやっぱ大事なのは草原。 に生きてきたような気がしますね。森林ではなかったんじゃないかっていう気がしています。必要なものだけあればいいっていう気持ちは持ってるから、やっぱりあの自然を破壊しない、地球を破壊しない。実はあの地球でいろいろ起こっている災害は原因は全部あの人にあるんじゃないかと。だから今反省して。 少しそういう環境のことをよく考えないと滅びるのは地球ではなくて人間と思いますだから人間が地球のすべてっていうおごりが人間にあるところが根本的に間違っているという気がしますねそこをもう一回やっぱりみんな考え直してほしいかなと 本当は数十年前あるいは100年前のやっぱり草原に帰ってほしい部分とかありますけどやっぱり災害で随分山も荒れてますのでそこら辺がすごい気になるところですねでもこれは10年もすれば草木も生えてきますし今ゲ山になっているけどここら辺も十分あの自然に帰っていくというふうには思っています。 そうですね、草原にいる時がやっぱり一番幸せだし安らぎだしあのなんかやっぱり母親の、うん、体内にいるよう な, なんかそういう感覚はありますね。